11月3日金曜日文化の日熊本大学医学部附属病院緩和ケアセンター市民公開講座緩和ケアという言葉をご存知ですかがんなどの重い病気になった時患者ご本人またご家族の痛みや不安などの苦痛を和らげるケアのことです。緩和ケアを勧められることは決して 余命が短いといとうわけではありません苦痛を減らし一人一人の幸せや生きがい人生観を専門スタッフと共に考えていくことも大切な治療の一つで診断早期から始めるべきとも言われています11月3日金曜日文化の日午前9時から阿蘇医療センター公道で熊本大学医学部附属病院 緩和ケアセンター市民公開講座が開催されます。阿蘇の大自然と共に生きる人々と緩和ケアをテーマに阿蘇市での緩和ケアの現状や熊本大学医学部附属病院での緩和ケアについての講話があります。今や日本人の2人に1人が癌になる時代、いつか来るかもしれない。その日のために一緒に。 緩和ケアについてて考えてみませんか詳しくは熊本大学医学部附属病院緩和ケアセンターまでお問い合わせください。